ちゃんとお話が聞けていない人がいますねかおりさん、つむぎさん、ななさんいかがですか桜くらもりかおりですよろしくお願いしますところで皆さんルミナスってどのくらいご存知ですか私たちスターリットシーズンに参加するために4月に結成して活動を開始したばかりなんです白石つむぎです 多くみなさんにルミナスを知ってもらうため日々活動しています今はルミナスでみなさんと一緒に新しい挑戦をしております挑戦するって楽しいですよねそれにルミナスのみんなとなら何でもできそうですしななちゃんはルミナスで何かやってみたいこととかあるのそうですね みんなでウサギになま前 うさみんとうさぎさんは厳密には違うというかよかったねななちゃんうさみん星人二人も増えたよそそうですね<笑>お付き合いありがとうございますそんなみんなの夢が叶うルミナスです公約の共演への扉はいつだって開かれているわ 新たな人に告げる我らの調らに酔いしれよルミナスの話題にもなってきていよいよ盛り上がってきたけれどそろそろ収録の終了時間が迫っているのトークも締めに入らないとしずかちゃんにカンペで知らせる<笑> なるほどそれはいいアイディアだねここは私が何度とかしてみよう天下カメラは回し続けてほしいなでは咲夜さんも遠くに入るみたいだねううんカメラ回し続けるね